グラルビューです、えー、群馬も風強いです風には負けておりません、えー、暖かくなるような踊りをさせていただければと思います応援よろしくお願いいたしますや、えー、った<笑><笑>でも格好が寒いんで早速に行かせていただきます<笑>まいります健康 気をつけろ我が はい、ありがとうございます。それでは、体が温まったところで、もう一曲行かせていただきます。